こう 組, み合わせが組み合わせが多くなると恐ろしい数のバケツがいるバケツよもうだいたい使う道具って言ったらね一応っと風が強い。 はいはいはい、はい、よいしょはいこれ水槽のねあれが全部こ う, こう地図になっててでまあこの地図とこの番号がこう番号つけられて対応してるから対応し て, られしてるからそれにこうねえー、と照らしそれと照らし合わせながら まあ、どの実験やるから、まあ、どの金魚をどういうふうに選んで事前に準備したらいいかが、まあ、分かるように、まあ、できてると、まあ、そういうことよねというわけでこのこれで B の01、okay、番号札を貼ってたな OK、ね、これでね、はい、えー、っとゲ 寄生虫、これ、今は全部いないということが分かっているので、現状寄生虫がいることは分かっていないのでね、あの網は基本、使い回してもいいだろうと な, なってます、まあ、スタッフからそういうふうに聞いてるので。 病気がもし出てるようなね水槽で病気が出てますよみたいなんだとこれちょっと考えてやらないとこれはどっちがどっちなんだかっていうのはスタッフさんが分かっているけど私は分かっていない状態ですけど大丈夫なんですコラボちゃんとできるような仕組みで回してますのでこの番号さえ把握していれば ね<声の>、この方ま安全だよね。よく。よし。オーケー。よし、まあ、これでいい。よっこれでいい。もう二回だから、忘れてるよ。一応パッとこうすっくって、本当はまあ。 全部調べるために全部やったらいいんだけど目標はもう分かっているのでえー、っとね 全部取れて美しいでしたからね。よし。あでかいやつが出てはい。オッケー。はい、はい、は い, い, い。もう、あんまりたくさん水を入れるとね。あんまりたくさん、もう。で、こういっす。あんまりたくさん水を入れすぎると。おっ、酸度。 作 業, 業自体がもうすごい大変だからはいはいはいはい、はい、でちねオッケーはいあんま飼い鳴らされてる子たちはいいねはいあの暴れ回らないから暴れ回らないからさっくり救えるもうあんまりその大変なことはしないゃいけいビチビチバラバダバラバラってやらないから よしでまあこれでうん、うん、はいこれでオッ o k オッケ ー, オッケ ー, あオッケー 置 い, といてあこういうのところからこう水漏れたりとかね緩いんでね結構そのあんまりガチガチに作ると作業大変になるからうんあんまりこのも う, もう人間に買い込まれてる系統なのでこの 割い込まれてる系統なのでね あ, のあんまりこの暴れない暴れないだから網ですくって言っても結構楽だったです あ, あ, あガタガタガタっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあまあ、まあまあ、まあ楽な感じですっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあ 自分の目当てにしているえっと君だ君だと思ったら金だをてこうすくってね優しく入れててもできる問題はこの こ, このこの中にいる金魚たちはこれはそのどうしてもねこう 泳, ぎ泳ぐのがもうめちゃくちゃ早いからこう撮影しながら撮るとかって、まあ、まずできないのねなんでそのなんかそれはちょっと無理だっちゅうことではいまあもう はい、スクーのに洗面します。あい結構考えてやらないといけない。でしかもこれ、さっぽより分けないとやるのがむっこ。ハンドリングは結構難しい。あっ、いい感じいい感じ。これこれいいゃん。これはいい。これはいい。絶対うん。うん。絶対これはいい感じ。あこれぜ ううんなんなかこものすごくいい、ね、えっ、ー、と何匹2匹とりゃいいかまあ二匹し回目りは人工授精する分の金魚あるいいねよこらせいいはいはいはい、はい、はいいいいいいいいいいいの準備もできたあとエアレーションしてで卵を産んでもらうような準備をするということですまあ卵を産んで もらう時にまあ、どうやって採卵誘発するかまあ、別の動画ありますんでそっちにそれ見といてまあ、ここの動画見といてください。この動画。はい